マジで今週きつくなかった。いいや。死ぬかと思ったわ。とりあえずね、夕没が終わりました。ね。来ていただいた方ありがとうございます。ありがとうございましたい。一応ね、左利きかってから。いいや。いらないんかい。いらないんかい。い や, い や, い や, いやお前ダメじゃん。なんでこっちを。いやっ<笑>マジで。じゃマジやめて。何が？<笑>お前何してんの？マジで。こんなんダメ。それぐらいいいじゃん。お前こっちだよ。 それぐらいいいじゃんちちょっとエビがエビがちょっとちょっと、とエエビビがが、そうやマジでちょっと待って待って待って、うん、US とかさ結構忙しいさ感じでやっちゃうじゃん天丼、うん、ぐらいいいじゃん。<笑> いや、お絶対対直さないからいや今この時間にマジでこの時間にエビ食って倒れた場合行くとこないよ悪いけどマジ で, マジでなぜ行くとこないよマジでちょっと待ってマジでこれ本当にト<笑>、はい。これお前言ってたじゃ ん, んあの、てん天丼食いに行くなしなってなしだよ後輩たちがパーソナリティだなの違う違う断れないんだって後輩はさ簡単にさ天丼行こうぜって言われてさ、うん いや、いやですって言えないからさだから俺が言った後輩にだから言い方が悪いてんやは断って言みんなてんや好きだぞてんやみんな好きだろいい子がっていこうかっていや違う違う違うお前がダメなんだよなん<笑>で違う違うだからもう言ったからみんなにてんやに誘われても断っていいぞって富永さんに言われてるんでって言っていいからだってエビ食いたいエビ<笑><笑>食いたいってえっ、うん、何, 何が食べ物、うんうん、食べ物一番好きなのは答えのようにしてるその 前の日の日夕飯が1位でなっただめここいいじゃあそれじゃあもう<笑>天丼なしな。<笑> じゃあそういうことじゃないじゃんアヒージョなしなって言われてちょっと本当にじゃあアヒージョなしな本当に。終トった。俺もこれで最後ですいやなんでなんでホントにちょっとお前次ラストアヒージョでいいからいやいいいいえアヒージョなしって言われて嫌じゃないのでもしょうがないよねカンタがエビンいやいやいやいやアヒージョ一回だけ最後食わせって思わないの死ぬまで食えないでしょうがないエビ類なしな終かった<笑>なんでな何でしょうがないじゃん 相 方, <笑>方のエビ食えてんの だ, だってじゃあさ俺がさ痩せたいですって 言, 言ったとするじゃん、うん、痩せたいけど一人だって痩せらんないから一緒にダイエットしててたらさするじゃんうまあ別に苦じゃないから、うん、だからもうしょうがないだからエビ食わないエビ食わないでしょでだから俺も一緒に俺もエビ食わない同じものしか食べれないんだよ超うまそうじゃないこれ食っていいっすか食って食っていい みんなの目を見て食べなっちゃういやーそれはできない視聴者にはダイソーハイヤツってやめるやつってやめたら行く座るっ て, るってえいやこれラストじゃダメなのこれラストうん、うん、別にいいよあーあ出俺が何にもできなくなるやつだ優しいっていうやつ一番俺できないなだ大工って誘惑やんはいついにさぞさぞさぞ 食べたかったんでしょカあ、もうそうなったら無理俺そうなったんですねな、食べな無理無理無理無理美味しいエビ食べないやだってカメラ回さなきゃった<笑>、はい、いやちょっといやエビ以外はいいでしょトダメな全部カちょっとエビは食わないカ、ま、エビは食わないエ ビ, なエビ食っていいよだかエビも食いなエビはもうい い, いエビも食いなうエビはもう諦め る, 諦めるえー、ちょっとだからこれ食ってみんなに言えばもう一食いませんね、エビ あウだろエビはトに食べちゃダだけいや俺そんな思うことできないよエビ食べないこといや俺天丼マジで好きなのうんえ天丼封じんのか俺でもはじめさんラーメン封じてたよ俺天丼封じれんのか封じるか天丼マジでうまそうえ かき揚げマジでもういいもういいもういい天丼の話。 天丼の 味, しの美味しいいんじゃんめよおいしぃ天丼食べませんトエいいのいらないトおいしい。<笑>うわうまそうめっちゃうまいのね俺の分もみんな天丼たくさん食べてくださいみんな天屋にカンタいたら俺にリップしてください罰金きに吐い や, <笑> い, やいいでしょう いいでしょう、うん、俺が店屋にいるところ見た人いたらこの子、うん、俺にリプしてくださいもう100万円にしようみんなに何か還元する何ああいやいいっすいいっすよもうホン行かないわでも最後に食いたかったな盗撮はダメだけどカンタが店屋にいる時のみ盗撮して OK ですでもう一周頭殴っていいよいやお前じゃなかった時どうすんだよラ<笑>らってやった時に「おい!」って文慶さんで「すいません」 お前に言ってるる人めっちゃいるんだろう<笑>それでさ何んか<笑>俺寝れ気に着せられて100万払うことだなったら<笑>マジかいんんか<笑>それでもいいですダメだよでちょっとそこはもう決めたわ俺は、はい、アレルギーのものは食わないお素晴らしいはいじゃサブチャンネルでしたありがとうございましたえこれは いつまで天丼食べなの一緒<笑><笑>